メッセージ紹介しましょう。えーと、人のネーム、山ダイバーさんからいただきました。僕はもうすぐ、唐揚げにされてしまう鶏です。もう体には衣がつけられています。僕が唐揚げになってしまう前に、番組初期に流れていた鶏ジングルを2019年バージョンにして即興で歌ってください。あー 鶏からまたメールが来てしまいましたねそうですかどうしようかななんかあれだよね「3分クッキング」の曲に載せてやってたやつだよね<笑> 2019年バージョンねあはい「こケこッこッゴこゴこゴッゴここッこッこッこッゴッチキンは私はもう30歳だからちょっと 揚げ物にはしたくないね。こげこ、こ、こ。こげこ、こ、こ、こ。こ、こ。でも、おいしいよ。